出たなもみあげままて待て待 て, 待て少し話さないがデンジーお前はこいつらの仲間と俺のじいちゃんを殺したその償いをしてほしいゾンビも元は人間そいつらを殺してお前は心が痛まないのか全然じゃあ切り殺してやるよや ただいま車内に異常が走るからかかってくる。 まだ戦えるぞマンチェンソーが残ってるからねバカがじいちゃんにも教わらなかったか引きどきってやつをよ。 おじいちゃんに謝罪しろ頭狙ってくれてよアンガとなバーけ、はあ、獣が狩人の言葉信じる